子は誰にも負けない、うん、見事な動きだありがとうございますありがとう三次郎俺を守ってくれたんだなえー、っと善逸も戦ったんだけど猪之助は強いなさすがだなわわさせんじゃねえあが妻髪黒くしてこいって言っただろうが 《俺の動きに合わせてくれてた富岡さんすごい》いいぞ《ぞ炭治郎その調子で頑張れ》《溝口少年俺の継ぐ子になるといい》かまどで継ぐ》禰豆子ちゃんは俺が守る》んかわいすぎて死にそうやるなマコモ動きの速さは天下一品だ。 すごい元気だねこいつやっぱ強えワクワクが止まらねえぞっ声がでかいな人も鬼もみんな仲良くすればいいのに今日のフランスパンの焼き具合はどうだ、うん、うんピアスの拘束違反は承知の上です父の形見なんです かしてやるアハハハハ今の俺は無敵ああお前またか今の俺ならどんな相手だろうと絶対に負けない、うんうん、水は全てを流し去るじゃあね 弱い未熟俺勝ってるそうか誰かが助けてくれたんだね置いとけ上超強この俺がハシビ之助様よもしかして俺強くなってない任務完了ちょっ と毒の量が重しすぎたかもうっかりです、で、我が赤き煙燈に、焼き尽くせぬものなし強くなったと実感できる前よりもずっとご苦労様です、うんうん う, んうん、うん、俺にしてはよくやった上出来上出来 俺の軍門にくだれがいい<笑>会話をしなくても通じ合うことはできる も, もちろんフェンシングの試合では使いませんよ薬なんて…<笑>